このブルートゥースイヤホンどうですかこのブルートゥースイヤホンどうですかこのブルートゥースイヤホンどうですか最近一番流行っているデザインです。最近一番流行っているデザインです。 最近一番流行っているデザインですいくらですか高いでしょうねいくらですか高いでしょうねいくらですか高いでしょうね